動画を見ていただきましてありがとうございます旅する着物男子バオシンですこの動画面白いと思ったら高評価グッドボタンとチャンネル登録をお願いしますさて今回僕は茨城県に旅行しているわけなんですけれども前回動画水戸快楽園の動画見ていただけたでしょうかよかったらそちらも一緒に見てくださいあともう一箇所これから旅をしたいなと思っていますそれは日本三大幕府日本で有名な三本の弓に入る滝ちょっと<笑>指が曲がらないんですけどまあまあまあまあその一つ 袋田の滝です。この袋田の滝、ちょっと行くまでに大変な工程を踏みます。今僕は快楽園を背に、水戸駅に向かっているんですけれども、水戸駅を始発駅とする水郡線、郡山まで行く路線ですね。まあ今は台風の影響で、袋田駅で線路が止まってしまっているという状態なんですけども、その袋田が最寄り駅になっている袋田の滝に行きます。 今回の旅も始めて行きましょうでは水戸駅に到着しました次の水牛乳線の黒田駅13時15分ですまだ55分ありますねなので今のうちにちょっと腹ごしらえをします ありがとうございました。袋田の滝行きのバスがまもなく出発します。急いで乗り込みたいと思います。茨城交通さんのバスで、これから袋田の滝に向かいます。家族に頼まれて。えー、家族に頼まれて。えー 次の2匹でございます。次はリ、丸山、丸山でございます。 教えていただいたただんですけど水軍線もう間もなく台風の被害から復旧して郡山への路線も再び開通するらしいですあと僕黒田の滝初めて行くので最初は気軽に徒歩で行けばいいかななんて思ってとんでもないとんでもない黒田駅から黒田の滝まで徒歩で行こうなんてした日には40分は覚悟していただかないと黒田の滝を見る前に疲れてしまいますもうもう ざいますありがとうございますお世話になりましたというわけでバスに乗って終点の滝本まで来ましたここから10分歩けば日本三名湖の一つ袋田の滝があります一緒に見に行きましょうその袋田の滝実は干爆台がなんと3つあるらしいです 見てみて分かったんですけどここ結構いろんな食べ物屋さんとかお店屋さんとか充実してますよいやちょっとびっくりしましたね 黒田の滝入場するのに必要な料金は300円ですそんなに高い金額ではないと思います行ってみましょうか ちょっとチケットゲットしました僕の目の前にトンネルがありますなのでそのまま中に入りたいと思います行ってきます 体内観音別名焚き観音というんだそうですこんなのがあったんですねトンネルの中歩いてたら。 こんなモニュメントを見つけましたよ。これ、おしどりをモチーフにしてるらしいです。 というところによると袋田の滝の奥にもう一本すごい滝があるそうなんですその名もマ瀬の滝って言うんですけどところがそこに行くのにかなり険しい道が続いてましてスタッフの方に聞きましたおすすめはしませんとおすすめはしませんとということで今回は黒田の滝一本に絞りたいと思います が強いので見えないかもしれないんですけどこっち側に吊り橋があります第一、環幕台に行く前にちょっと吊り橋から黒田の滝見てみましょうか行きましょう若い子たちの声が賑やかで僕の声が聞き取りづらいかもしれませんがちょっと負けないように頑張ります したよ。これが黒田の滝ですでーかいでか い, で, か い, で, かいで、ここに吊り橋あります吊り橋から見る黒田の滝ってどうなんでしょうね風が強いから帽子が飛ばされないか心配どうでしょうか黒田の滝 釣り橋のポイントからはこんな感じに見えます釣り橋からの滝の眺めをお見せしましたいよいよこちら第一三駆台から行きたいと思います 田の滝、また石段と別の迫力があるように感じました。 エレベーターに乗り込みました。 なじゃないですか こ, この方が好きかも。<笑> 今回の動画いかかがだったでしょうか楽しんでいただけたでしょうか黒田の滝を見ることができて僕もとっても満足していますこの動画もし面白いと思ったら高評価グッドボタンとチャンネル登録をお願いします最後ままで見てていいいたた。だいてありがとうございました